であとこれはですね、あのまあ、10年ちょっと前にあのまで僕が実際に使っていたあの、まあ、コンピューターなんですけれども、と一応そうですね、今皆さんがよく使っているコンピューターに比べるとちょっと筐体が大きい感じもしますが、一応今でもあのこの規格の筐体っていうのは あ, のあります。で、であと一方で、まあ、ここ最近はですねあの、もっと小さな筐体で同じようなのあの機能をえっ、ー、と 持つ計算機というのも結構あるかなというふうに思います。で、じゃあ、あのまずですねこの、えーと、順番にその構成要素を紹介していきたいと思うんですけども、このですね、真ん中に、あのこれはファンなんですが、このファンののがなんかあるんですけども、えーと、このファンの下にですね、後ろにこの CPU がくっついています。 で、ちょっとこのファンを取るのはあの結構面倒なんであの、今日は実際に取らないんですけれども、えーと、CPU の実物はこんな感じなんですね。一応、ここの毛先に載っている CPU と同じ形のものをちょっと上げてみました。えー、まあ、だいたい5センチ、一、えー、辺5センチぐらいの正方形 の, あの形をしております。で、えーと、裏側はですね、こんな風にあの金色のピンがぎっしりあの生えていまして、 えー、こんな感じで、金が生えていまして、まあ、金山みたいな、生け花の金山みたいな感じで生えてますけれども、まあ、ここに、こう、信号が流れるま あ, あので、いろんなデータの情報が流れるという形になっております。以上が、まず CPU ですね。で次にと、メモリーなんですけれども、まあ、ちょっと拡大して、えっ、ー、と、この CPU の上のところにですね、ここにあの刺さっているのは、このメモリーです。 ちょっと取り出してみます。えっ、ー、と、そうですね。こんな形の形をしております。えー、こんな形ですね。で、まああの表側とそれから裏側にこ の, あのメモリのモジュールが載っているわけです。 でえー、と最近のまあ収積量の高い小さいパソコンですと、あのこのメモリーがですね、この後ろ側にあるこのシステムボードにこう最初から固定されていて交換できなかったりするんですけれども、あのこの規格のようなもう少し大きいパソコンですと、こういうメモリモジュールもあの交換してですね、こうメモリーの量を増やしたりとか、あるいはより高速なメモリーに付け替えたりとかということもできるようになっています。 でえー、と次に外部記憶装置ですね。外部記憶装置なんですが、ここの計算機にはハードディスクと呼ばれるものが2台付いていますので、ちょっとお見せしましょう。こんな感じですね。ハードディスク、なんか箱のような形をしています。えー、と裏にミスす中、右のあのハードディスクを制御するような回路が付いています。で えーとまあ、箱のような形しているんですけれどもこれをなんでディスクというかっていうとなんで円盤っていうのかっていうのをちょっとこれからお見せしたいと思います。これ戻しておきましょう。とまあ、こちらも同じようなあのハードディスクなんですけれどもあの皆さんこのハードディスクの中身を見たことある人どのぐらいいますでしょうかあの これはですね、もう使えなくなったハードディスクなので、えっ、ー、と、蓋を開けて中身をあのお見せできるようにしたものです。ちょっと開けてみましょう。えー、なんかこんな風になってます。えっ、ー、と、円盤なんですね。あの中にあるのは、あの金属の円盤が入っていまして、です、だからこれはディスクって呼ばれるんですね。はい。で、えっ、ー、と、このハードディスクにはちょっと見にくいかもしれませんが、あの、円盤が、えー、と2枚、 入ってていましてこれが高速で、が高速に中で回転していまハードディスクの性能表を見るとですね、このディスクの1分間の回転数というのも載っていまして、例えば1分間に5400回転とか7200回転とか、早いものだと1万回転ぐらいするようなディスクもあると聞いています。 であとここにある金属の部分が、その、の先に磁気ヘッドがついておりまして、このハードディスクにはこの磁気であの情報を記録したりするんですけども、このハードディスクは、ヘッドが動いて、こう、あちこちの場所 の, あの情報を読 み, 読み出したり書き込めるというふうになっております。それからこのディスクはですね、非常に硬い部品からできています。 僕は実際このディスクをですね、壊そうとしたことがあるんですけれども、というのは、情報セキュリティの個人のためにですね、パソコンを廃棄するときに、ハードディスクを物理的に廃棄するということが時々行われることがありまして、でまあ、ちょっとある先生に頼まれて、ディスクを壊しに行ったことがあったんですね。ところが、これがなかなか壊れなくて、すごく苦労したということがありました。というか形のものが、これ、ハードディスクです。 で、と先ほどのハードディスクはですね、あのこういう水温計型のパソコン用のハードディスクで、3.5 インチって呼ばれていて、このディスクの直径が 3.5 インチなんですね。で、こちらはあの少し小さめの、さっきのも字が小さめのディスク、ハードディスクでして、こちらはあのノートパソコンに使われていたものです。で、これはあのディスク、中にもやっぱり同じようにディスクが入っているんですけども、このディスクの直径が 2.5 センチ。 2.5 インチですね。そうですね。2.5 インチなので、2.5 インチのハードディスクというふうに呼ばれております。あと、最近ですと、そのハードディスクに代わって、あのこの SSD と呼ばれる、えー、とディスクですね。あのまあ、メモリーのような形 の, あのディスクも使われることが多いですね。ソリッドステートディスクの略で SSD というふうに呼ばれますけれども、あのこういうものが付いている場合も多いかと思います。 でちなみに、えーと、先ほどお見せしたこの 2.5 インチのハードディスクは、まあ、15年ぐらい前に僕が使っていたやつで、まあ、容量が 40GB なんですけれどもで、こちらの SSD はですね、この大きさでいくらですかね、256GB あって、のかあの小さいけども、やっぱり今のものの方が性能がずっと良くなっているということがわかるかと思います。 あと、外部記憶装置としては、今ちょっと使わる機会少なくなったかと思いますが、CD や DVD ドライブといったものもありますね。これはパソコンのこういった筐体に内蔵する形の DVD ドライブで、こういった形で売られています。それから、じゃあ、ここからが少しレトロなものの紹介なんですけど、 えー、先ほど紹介しましたフロッピーディスクですね。あのこれ 3.5 インチ の, あのフロッピーディスクでして、えー、まあこういう形をしておりますで。上の方にプラスチックのシャッターがついていて、あのここを開けるとやはりその円盤が少しだけ顔を出すようになっています。これはあのプラスチックでできた円盤なんですけれども、まあ、これは僕が高校生ぐらいの頃からまあ15年ぐらい前までよく使われていたかなというふうに記憶をしております。 ちなみにこれの記憶容量が大体1メガバイトとか 1.5 メガバイトですね。それからもう少し時代を遡るとですね、先ほどの 3.5 インチよりももうちょっと大きくて薄っぺらなフロッピーディスクも使われておりました。さすがにこれは僕がですね、多分小学校から中学ぐらいに使われているもので、 僕も実際には使ったことはほぼほとんどないんですけれども、これは直径が5インチのフロッピーディスクなので、5インチのディスクと呼ばれておりました。で、えー、もはやここにはシャッターなんかもなくて、記憶領域にこう手なんかで普通に触れるような形になっております。まあ、ペラペラな感じですね。 それからあとあの、20年ぐらい前から15年ぐらい前に一頃使われていたあの外部記憶装置に、えー、と MO というものがありました、えーと。光磁気ディスクと呼ばれるもので、あの英語でいうマグネットオピカルの柱文字をって MO と呼ばれているんですけれどもあの、これは直径 3.5 インチの MO ディスクで、えー、と容量が230メガバイトだったのであの、当時フロッピーを使っていた身からすればかなり画期的な あの外部記憶装置だったわけですね。えー、っと。あとはあの皆さんよくご存知の USB メモリーですね。えー、ちなみに こ, この USB メモリーはあのなんか点キーが付いてますけどあの中の情報を暗号化する。 することができて、で暗証番号を設定することができるようになってます。ちょっと特殊な USB メモリです。えー、とあ と,、えー、と、まあ SD カードは一応皆さんよくご存知だと思いますけれども、あの、まあこれは64ギガバイトの SD カードですけど、えー、これフロッピー何倍分だろうって思うとちょっとフロッピーの枚数がちょっと恐ろしい感じがしますね。はい。 えーまあ、大体外部記憶装置としてはそんな感じのものをちょっと紹介させていただきました。あとはまたちょっと番外編なんですけれども、えー、これですねあの、携帯電話なんですがあの、まあ、なんかちょっと変わった、うん、少し分厚い、なんとなく旧式っぽい携帯電話に見えると思います。実はこれはあの、今ですね、携帯電話だと皆さんよく使っているのが iPhone か Android か、どっちかだと思うんですけれども、 この Google が開発した Android OS を搭載した世界初の携帯電話なんですね、これ。で、えー、と実際には、その売られていたその販売された携帯電話は な, なくって、その Google が当時 Android OS が出た時に開発者用にこう売っていたものを僕が個人的に買ったんですけれども、でたまたまその携帯電話なんですね。その あの世界初で商用化されたあの HTC のマジックっていう形態ではな同じ記事だったということです。で、ちょっと面白いのはですね、あのこれ、あの、筐体が少し分厚いわけがあって、これ、筐体をスライドするとフルキーボードが出てくるんですね。で、こうパチパチ、あの、親指へ打てると。まあ、そういう機能を持ったちょっと珍しい形態であ であのついでにちょっとまたレトロなものがあったのでちょっとお見せしますけれどもこれですねはいえっ、ー、とこれは何かといいますと実はパソコンなんですね、えー、ハンドヘルドコンピュータと呼ばれる部類でして、えー、といつ出たかっていうとこの機種はエプソンの H40 という機種なんですけど1984年昭和59年の発売ですで、まあ、これある先生 からお預かりしたんですけれども、えっ、ー、と筑波大学の数学で買ったのが昭和61年になってますね。えっ、ー、と僕が小学6年生の時ですけれども。僕は中学3年の時ですけれども、まあその頃のあの当時としては画期的な。携帯用型のコンピューターだったわけですね。えっ、ー、とこの頃っていうのはパソコンでは全部据え置き型だったんですけれども、まあ中にはこういう。 あの持ち運びできるコンピューターというのもあってですねあの、ちょっと僕も珍しかったので、あまりこれは実際には見えてみませんが、こういうのもありました。で、えーと、データの記憶の仕方はですね、ここになんかついてるんですけど、えー、とこういうものがついてますあの。マイクロカセットと呼ばれるあのカセットテープですね。これはあの細長いプラスチック状のテープが巻かれてるんですけれども、 よく音楽用なんかではこれより一回り大きいカセットデプトがあったんですがその小さい方のマイクロカセットにデータを保存するという形のコンピューターがありましたあとディスプレイはなんか一応こんな感じで表示ができるということで今はちょっと電源入れませんけれども一応先日電源を入れた時にはちゃんと電源が入りました あと、まあ、すいません。これで最後ですけれども。<笑>えっと、こちらは、あの、えっ、ー、と、まあ、リンゴのマークがあるので、あの、多分皆さん冊子がつくと思いますけれども、アップルのノートパソコンですね。で、ただ、と、これが作られたのが2003年でして、と今から約20年前の、当時パワーブック G4 と呼ばれていたあのパソコンです。でこんな感じであ、これは僕が実際にあの使っていたものです。 でえーとまあ、あのこの頃のですねあの、Mac と今の Mac を比べてちょっと驚くのは、あのこの頃、MacOS っていうオペレーティングシステムが動いてるんですけども、MacOS10 っていうのはこの頃の時代からほとんど変わらずに、こう今のまでこう形で使われているということですね。で、えーえーとまあ、その辺は、その MacOS10 がやっぱりこの時代の進化にこうついていっているというか、 それでも使えるということを示しているのではないかというふうに思います。一応、このパワーブックは今でも起動することができます。ということで、ここにですね、ちょっといろいろ今日持 っ, てきました持ってきましたので、もしこの授業が終わって、興味ある人がいたら、ちょっと見に来てみてください。はい、ここまでの質問何かありますでしょうか はい、じゃあちょっと時間を切 り, あのここを切り替えますの、ね、で少しお待ちください。